ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。はい、スラムダンクの聖地の鎌倉高校前駅のえ踏切にね、行ってきました。安西先生、バスケがバスケがしたいです。 <笑>はい「スラムダンクのねバスケットボールで有名なあのー、アニメのねオープニングに登場するシーンでここのね踏切が出てくるんですねでまあ、えー、ここからね見える、えー、江の島ですね右上に江の島で、えー、太平洋のところが、えー、七里ヶ浜っていうところですね 鎌倉高校前駅から江ノ電が出発しますこれがね江ノ電ですね天気がめちゃくちゃいいですね はい、ここの、ね、駅を、えー、奥の方うに、ねえー、降りてそれから歩いていくんですね、そうすると、はい、踏切が、ね、見えますね、でえー、ここの、ねえー、踏切を、えー、左側にある多分丘のところから踏切の方を向いて江ノ電が通る、ね、シーンを撮影するのがすごい流行ってるみたいですね、でやっぱり、ねあのー、やっぱ影響であの人が、ね、少ないですね。 まあ、なんでね、えー、代わりにね、私が撮影して、えー、配信したいと思います。はい、ちょっとね、この丘をね、ぐるーっと一周回ってみたいと思います。なんか南国にいる雰囲気ですね。 よくね、なんかあのイタリアっぽいですね、シチリアみたいな、それでなんかイタリアン料理とかね、結構ありますね、あとハワイとかね、最近多いですね、なんかハワイアン系 の, あのお店が多くなってきてますね。お犯罪先生がこう、最後まで希望を捨てちゃいかん、諦めたらそこで試合終了だよ、こんなね、名シーン、名ゼリフでね、私たちは育ってきました。 ちょうどね私が中学生ぐらいだったかな、そのぐらいに「スラムダンクが流行って、バスケ部なんかがね、もう学校の生徒のほとんどがバスケ部でしたね、バスケかっこいいですからね。ほかにもね、なんか、あのメガネ君、あいつも3年間頑張ってきた男なんだとかね。 そんなシーンとかがねあの思い出しますね、まあ、そろそろ電車が来るみたいなんで人がねかなり集まってきましたねまあ私も天才なんで前に人がいてもモザイクをかけて撮ります ちょうど、ね、電車が来、えー、て、えー、鎌倉高校前駅に到着してます、はい、ここの、ね、道を、ね、散歩してみるのもいいかもしれないですね結構景色がいいですね ここをねずっとまっすぐ行って駅をねちょっと通り越してで駅のね反対側からあの、えー、改札があるんで、えー、そこから中に入ることもできるんでね、えー、安心して散歩してもらって大丈夫です。 このねちっちゃい踏切のところから入れますからね。で、えー、タッチすればね、えー、入れます。あ、ちょうどね、電車来ましたね。はい、下がってます。 あすごい綺麗な景色ですね、ここいいですね、であとはねもうこれでね、えー、反対側の電車が来たら乗って、えー、隣のね江ノ島駅に、えー、行きたいと思います、でえー、江ノ島駅からね少し歩くと、あのー、江ノの島のをねあの反対側から見ることができるんですね、これですね、で、えー、このね近くにね江ノ島水族館っていうのが でえー、そこでね魚とかねカメとか、えー、見ることができます。 ということでね、以上です。ご視聴ありがとうございました。